演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチこちらファミリーマートツナとカニ玉のサラダを食べたいと思います確かにカニ玉とツナが入ってますねあと卵もタンパク質これで取ろうってことなんですねこれが気になりますねそれではチャンネル登録よろしくお願いします 準備ないました。ではいただきます。この味噌のシャキシャキしたお野菜にね。すぐとロレッシング油が少々入ることでまた違った味の変化を出していましたね。ただ。 酢とドレッシング両方入れると油々になってしまう部分があるのでどっちか一方だけで良かったかもしれませんまあドレッシングは2位なのでこの辺りはお好みですねカニまはちょっと存在感が薄かったですね酢なに主張してちょっと負けないかと思います